グッペいくぞおチェンソストールセットーセターレッツゴー、はい、ということで始まりました「フラライスタ t t v よ はい、といととうことなんですけれどもまあねこの衣装を着てるということはそう皆さんで、ね、もうお分かりの通りコラボでございますということで早速紹介していきたいと思います今回のゲストはゴー− h o m e 石原軍平役の海老沢賢治ですよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, しいします、はい、海老ちゃん、久しぶり久しぶりねどういやもうフリーにお互いフリーになってねうんなったなったねえしかも海老ちゃんに関してはフリーになりたてじゃん成りってなりた て, りたてだよね でもさちょっと待ってね、俺、めっちゃ今、時が止まってんじゃないかって思うぐらい、そのままだから、<笑>いや、俺、なんか、<笑>置いてきちゃったんじゃないかな<笑> 何, <笑>何よ何をね、何を、何を、俺、あ、エビちゃんが俺を、そ う, そう、なんかごん終わって、うん、いろんなシリーズが続いて い, いってるじゃん、うんうん、でも安だけ置いていったんじゃないかなって思うぐらい、<笑>い俺、あの頃に戻った感じがあって、<笑>今、ちょっとドキドキしてるのよ、<笑>ドキドキしてるの、<笑> そ, う そ, う そ, うそうそうそう、そう本当、そんな変わんない、変わんない、本当うんうマジ マジで変わんなマジで、うん、安自体のがそのままな感じがあって、うん、俺はなんかね、安心してる安心してるこれで<笑>あの出会った当時と変わってたらどうしようと思って変わんないよそれはな ん, かなんかね、うん、不思議なしかもこの洋服だから、うん、なんか不思議な感覚あそうなんだ、うん、そうそうそうそうでもね実はね、うんまあ、えびちゃんとのまあエピソードというかああーあのーーゴーン、ね、う音、ん、ねもうやるって決まって てうん、でも実はごう音の撮影前に俺エビちゃんと一緒にね、うん、お酒飲んでるの覚えてるごう音の前そう俺さ沖縄でほら、うんうんまあ、東映ビデオが初めて男性のイメージ DVD を出すっていうあーの衝撃的な DVD、うん、そうフライハイああフライハイあれを撮影をしに行った時に、うん、あれ沖縄が要は撮影の場所だったから、うんうん、エビちゃんと実はごう音メンバーとかとみんなで会うよりも前にエビちゃんとだから 一緒に泡盛を飲んでるのすっごくさ、うん、記憶ないんだよ、マジ、うん、っそ、俺、めちゃめちゃ記憶残ってるよ、えたまたまいや、たまたまっていうか、もう、g メンバー決まってて、うんうん、でも連絡先はね、だから交換してないと会えないじゃん、だから連絡先はおそらく最初の方に、うん、これからよろしくお願いしますで、多分交換はしてるんだよね。うんうんうん、こうで たたまたま俺が沖縄で撮影があるから、うん、じゃあその時当時のマネージャーさんに、うんうん、じゃあエビちゃんちょっと連絡して呼ぼうよって言ったらエビちゃんがすぐ来てくれたんよ、うん、その時たまたま帰ってた時かな多分多分じゃラヤトだもんね、うん、だから撮影前だからさ、うん、なんだかんだかエビちゃんと最初に会ったの14年前だからそうやって考えたら、うん、そうだねだから当時も22ででも同じ、うん、一緒一緒一緒一緒だから、えー、でも22の時とさ今もう30になってさ なななんんんかかか体の動きと変変わわいえ、変わる、うん、なんか確か大きくはなったかも体が、うん、であと「テン」「テンヤズ」やった時もさ、うん、なんか動きちょっとあれって思った時ない、うん、えう嘘。ウ、うん、俺さそもそもエビちゃんみたいにそんなにさ動けないからさ、うん、多分エビちゃんめちゃめちゃダンスとか超上手だったじゃん、うん、だからエビちゃん合わせるの感じるんじゃない俺もともとダンスが全然できないからさ そ, うそんなにあれをしゃべってた時にテう「テンやズ」やと思うねそうそうそうそうあよく覚えてんね、うん だからあの最初の挨拶があったじゃん、うん、撮影の、うん、皆さんよろしくお願いしますみたいな、うん、で、ずっと旅してきました、よろしくお願いしますっていうのが<笑>、めちゃくちゃ印象残ってて、<笑>いや、そうだ、あこの人、旅してきたんだと思いながら、そそそうそうそ う, そう<笑>なんかあれも久々の演技だったから、めちゃめちゃ緊張してて、うんうん、そうずっと旅とさ、リポート、うん、食リポばっかしなかった、うんうん、らテストの時めちゃ緊張してたそう、<笑>超緊張して、<笑>なんかカメラの前には立ってるんだけれども、うん、演技のカメラの前には立ってなかったから。うん だからなんかみんなさずっとやってたじゃん、よみちゃんたちはだから俺が、俺一人だけめちゃめちゃ緊張したの覚えてるんだ<笑>最初の、そのワンカット目かなんかの時ときが、うん、みんなが 集合してるしそうそうそうそうそ う, そうであのねジャックルームのすぐ近くのね近くで姉ちゃんがて、うんはいて、はい、それを眺めるみたいな感じだったじゃ ん,、うんうんうん、で一言言うだけだけどめちゃくちゃ一言がめっちゃ緊張してたから<笑>後ろでみんながもう笑いそうで、ね「もうめちゃくちゃこいつ緊張してね<笑>で」って緊張したいわあれホントに久々だと思ってもうお芝居自体がお芝居自体が34年やってないんだよ多分。 へぇ<タッ>、でも後ろから見て面白かったのがもう緊張してるから一言言うたびにこうやって行こうとするかもしれないんだけど、うん、シーンが1個になってるから1歩ずつ動いてる<笑><笑>っちゃ面白い一発ずつ動いてる一発で喋った時にこうやって動いてるから<笑>めっちゃ面白かったあです本当 で, でも、だんだんその、動き出ててるんじゃない、うんうん、後半からは動き出てきたけどなめらかなってきた あ, あの一発目がめっちゃ面白かった<笑><タッ>マジで、ね、うわそんな全然覚えてない な, もうなんか緊張してあのシーンのことすらもそんな覚えてないや、マジで緊張はどうなの今 近況 は, 自分はフリーになっていろんな、まあ、自分が今まで見てきてない、うんうんうん、っていうかできなかったことだったり見てみたいなって思うことを自分でこう発信していくことができるようになったから、うんうんうんまあ、そこはちょっと見たことないところに挑戦したり、うんうんうん、あとはその今までつながってきた人たちと、うんうんうんまあ、もっと交流を持って。うんうん まあ、自分にできることをやっていこうかなっていう段階だも ん,、うん、なんかさフリーになった強みではあるよね、うん、そこはねまあそうかもねやぱあれってちょっと待ってエビちゃんここにホ こ, こらあったっけこれえできてるできてるわかんない嘘でしょ ま, まあまあ主張してるけどだってほら俺これがさ、うん、なんつうの結構トレードマークだから、うん、自分 の, そのごぼうちゃんおもちゃになった時もこれが全部ついたりとかしててで、うんうん、エビちゃんこれ同じ場所にあるけど あ, あったっけ、うん えできたって。い っ, と待って、て確認しこここ今今今たたたんんだってえええ嘘でしょ、ね、そこおうえ今でででママジでジこの こ の, の、うん、チャンネルち、うん<笑><のス><笑>ね、ゃんとヤストンしゃべってるからどんどんできたんで<笑><笑>そんなわけないじゃんそんなことあります皆さんほくろ気づいてなかったってやばくないですかあだから 今, 今できたんだけどしかもさ、うん、ええちょっと待って俺さここのほくろはさか回あったじゃん、うん、今三角になってるの分かる、うん、えエビちゃんもちょっと三角になってるけど大丈夫これえだから今指さした タイミングでできたなと思ってこれちょっと寄ってみてマジマジマジ や, マジやええ三角になってるよ何ほらこことこことここ三角になってるよアップさんいると思ってなかったんだけど<笑>なってますよね三角なってるのなってるよ俺違う違う、ガチ俺も、うん、ほら俺三角ないよ、うんよでも三角ではなかった昔は俺2個増えたトライアングルったあびっくりした四角だったとか言われたら1個減った<笑><笑><笑> しかも位置おかしいでしょ。一<笑>個だね、こうずれた。だからこのチャンネルで、うん、多分できたの。できん の, きんのそんな現象ないよいい。そんな怪奇現象やめてなんかいやすごい、ね。古原やすしさ TV はすごあやい。おいやめろやめろやめろ。おかしいだろ。古原やすしさ TV っ, て言ったら僕の増えるみたいななっちゃ う, そ う, そう。あのチャンネルだと僕ができるらしいよ。えみちゃんがその謎の髪なんか編集するのやめてよ。えーえー、なんで。だから次また来たときとかでさ、<笑>あの違うところにでき て, こんなくなってんついついにここ。ここ <笑><笑>ここにいるんじゃなホクロの話はいいんだけどで、何の話してたっけいやだからエビちゃんがフリー に, っリーになっ て, ったなってまだ一か月だけど、うん、まあ変わったことまだ、まあ、身体的で言ったらホクロが今ホクロができたこととホクロの話こんなつくと思ってなかったよじゃあフリーになって変わったことはどうそうだと思そ う, うとと思え なって、ね、変わったことほ、ほくろ、いや、いや、もうっとあるだろ、ね、<笑>までで<笑><それ><笑>今までできなかったもの、それ、今までできなかったもの、いやー、もう本当、これね、変わってないよ、エビちゃん、もう昔から、なんかね、エビちゃんのね、うん、返答って、ちょっと斜め上いくんですよ、斜そう、めめそうだからみんなが、多分想像しないような答えが返ってくるでしょう、うん、今日も、だって会った時に、はじめましてが最初の挨拶で、いやいや、会ってるやろみたいな。 でもやっぱりなんか最初、うん、謙虚に行くっていう い, いやいやいや距離でってしかもその理由が距離感って大事だよねって遠すぎるでしょ、うん、そこから始める、うん、始める始める、うん、そうでしょで、なんか喋ってるうちに近くなったねって、うん、今日めちゃくちゃ仲良くなったじゃんいやいやいやいやいや。<笑>長かったでしょ俺たち一年間ずっとやってじゃあ今エビちゃんのじゃあ、うん、例えば古いなって、うん、今後のさ仕事のことだまだそんな事は言えないんだよ、ねうん、そうだねやっぱりそのどんどん、うん いろんな話は来ててるけど、うん、まあ、戦してだからそういうのもやっぱり自分でやらないといけないからこういうのだったらチャレンジしてみたいなとかいろいろあるから、うんうん、まだ言えないことも多いけど、うんまあ、今後ねでもさっきのはねいろいろ話は来てるんで、うん、まあ挑戦できたらなと思ってるなるほどね例えば何に挑戦したいとかある何、うん、なんか他にさ、さやりたいことがさでも、うん、正直この YouTube、うん に出ることもさ YouTube もそこまで出たことなかったからああじゃあやすがどうって聞いてくれたから、うんうん、ああじゃあ出てみようっていうのもあるかあうこれもじゃあ挑戦かそうだってこう普段の自分を見せるじゃん、うん、それって結構大変なことだなと思って、うんうんうん、えでもさ俺エビちゃんのさあのご飯あったじゃん、うん、あの次の日のさご飯って、うん、何ご飯だったよねあ酢ご飯ああご飯あ酢ご飯、うん、とか結構エビちゃんのさ酢じゃんだったねあれでもうん、うん 何っってるか分からなかんななた あ, あそうなんだ、うん、もう作るものを、うん、で1分ぐらいで収めるから、うん、そんなにしゃべれないじゃん、うん、でもこれギネスシュークと か, かこうやってしゃべるじゃん、うん、で直さないやつとかもたけどさ、うん、もうやっぱりしゃべりながらも言葉を選んだりとかって大変だなって思うから YouTuber はちょっと ね, ね今までああどうしようかなと思ってたところもあったかな、うん、でもまあ、うんまあ、今回一人でフリーになったからこそ。うんうんうん 出てみようと思ったああそっかそうえエビちゃんもじゃあゆくゆくは始めるとか、うん、あんもしかしたらでも始めるにしても何チャンネルにしようかなと思う時あるああエビチャンネルってあエビチャンネルもうエビチャンネル中身なないじゃん<笑>だから毎回えっ、ー、と実はですね、うん、ここに今回お伺できました<笑>自分の体のことだけ話すっていう<笑>特殊なこと確かに確かになんとなくコンセプトはやっぱ必要だよね、うんうん このののチャンネルの、うんうん、そのテーマっていうのはなんとか系ユーチューバーってさよくあるじゃんダンス系ユーチューバーとかなんか美容系ユーチューバーとかってなったら多分俺はヒーロー系ユーチューバーみたいになると思うんだよねほうほうでもそのカテゴリーの人って多分そんなにいないんだよねおそらくそうだねで今までのいろんなヒーローとかとコラボしていくっていうのも多分あんまないしあとは昔のヒーローとかと結構つながってるか ら,、うん、そうだからそういう人たちにどんどん出ていってもらって っていうだから、あんまり他にないチャンネルやりたいなってのを思ってる。でもその繋がりがすごいなと思って。もうだから、例えば1年で何人か出るじゃん、うん。っていうのって。うんうんうん、その中でもいっぱい。なんか巡って巡ってで出会っていってるんだろうなと思って。 あ、そうだねでもなんか本当にね今年はねめちゃめちゃいろんなえエえびちゃんのせいってさ10レンジャーじゃん俺たち5のジェットマンジェットマンジェットマンジェットマンと10レンジャーの人とかと結構つながったりとかした格好とそう逆に今度えびちゃんとかもさまあ、こういう動画とかじゃなくてさ普通に一回合わせて、うん、普通に多分みんながゴーオンジャー見てくれたりとかしててすっごい見てくれてるも、うん、そうだからちょっと多分あでも、うん、そのゴーオンジャーの時の、うん、その、見た感じとこれ違うからだ違って言われる<笑><違う笑> 一回さ、撮影の時にさ、あのーあのー、見てた方がさ<笑>あのいつも見てますってあったじゃん、いつも見てますって言って、あレッドだーとかって言って、僕の目の前で、今日ブラックになるんですかって書かれたのがめちゃくちゃ印象的で、あったあった髪を下ろして、普通に着替えた時にあったねだからそういうい感じで バレないととか あ, るよな<笑>あ と, あとめっちゃ俺覚えてるの言って、うん、なんかエビ、うん、ちゃんがロケバスに来るのちょっと遅れたんですよ、うん、航空公演かなんかで、うん、その撮影をしてるときに、うん、エビちゃんだけちょっと遅れて、うん、エビちゃんが入ってきたときに、うん「なんでエビちゃん遅れたの?」って確かねリナかなんか聞いたら「いや違うなんか警備員さんに今撮影だからって止められて」って言ってあそうそれで<笑>エビちゃんがいやキャストなのに、うん、しかもゴーンちゃる撮影なのに、うん、エビちゃん止められて<笑>。 そうじゃあ撮影ない止められたね止められて、ね、気づかれない気づかれないんだね私服とかだとねそう髪下ろしてると、うん、全然気づかれなくて気づかれないんだねでもさ分かるじゃんねなんとなくねそう関係者だってねそうだってみんな並んでんだよ<笑>みんな並んでて最後にいたら分かるでしょ<笑>分かる分かる分かる<笑>あれ面白かったけどい、ねえー、ないんですか ね、本人に聞いたよ、ね、<笑>そうだよ ね, だよねいやー面白いでもいやゴージャーさ一つ、うん、さゴーンジャーの時のさ、うん、話でさエビ、うんうん、ちゃんってさまあ俺からするとねもう入ってきた時からちょっとずるいなってのがあるんだよぶっちゃけれめちゃくちゃ言ってたよね、うん、ずるいよホにずるいそのずるいがよくわかんなくて、うん 最初出てきたときのもう見た目からセリフからねもうかっこよすぎるやばかったじゃんあのときあのね編集のでしょ、うんうん、あれ反響すごかったでしょあの反響はすごかったね CM、ね、入る前のでし ょ, でしょ俺ねめちゃめちゃ焦った記憶があるなんで俺このままこのレッドで今一応真ん中でさ主役でさリーダー的な感じだったりするけどやばいこのブラックに 食われるみたいなずっとなんかそういう危機感があっためちゃくちゃ当時も言われてたのを覚えてて「何、うん、言ってんだこいつ」って思って聞いてた俺は「<笑>ね、<笑>俺はそうそうずるいんだ」と思って「あずるいと思ってくれてんだ」と思ったから、うん、なんか一回ざまぐろって言ってた<笑><笑><笑>いやもう本当にねしかもねこのキャラもずるくないですか皆さんもうえびちゃんって あのもうね、メイクルームに入ってくるときからずるくて、もう毎回なんかその場の、ね、ちょっと中心になりがちなんですよね、エビちゃんって。エ、ね、ビちゃんって、うん、ダッシュ、5回ゴローブラックとか言って、うん、本編でみんなやってるでしょ、うん、だけど、メイクルーム入ってくるときに、ヤンス、おはようみたいな感じで入ってくるから、これ、みんなが誰しもが笑うじゃん、そんなの。うん、ちょっと沖縄のの風を吹かしてる<笑>ずるるずずいいよ、それもずるいだって やっぱりさ、最初に頃ってさ印象が大切じゃんギャップも大切だしギャップ最初にういすごいだから前朝来る時はそよ風<笑>だけどなんか本番入ったら強風みたいな感じで印象残してで、終わった時にまたそよ風にか帰ってい く, いくぐらいの印象のギャップを与えたかったのあそうなの、うん、いやだからだから騙されたってことやあそういうことだエビちゃん桜んにハマったってことやな「おはよう」って言って来てる時 も, <笑>もうあんま朝早いのもあるけど「おはよう」って言って「そよ風」のようにみんなの中に入っていって、うん、で本番始まったら「強、う、風、ん」のように <笑><笑>そのあともお前<笑>ま「また、あ、ね」みたいな感じで書いてそうそうそうそ う, そ う, そ う, そ う, そうだからねもうこの軍平とエビちゃんのギャップもずるいし、うん、そう、で、やっぱそのヒーローショーとかやったりとかするじゃないですかでやっぱりねみんなが軍平が何かするんじゃないかの期待感がものすごすぎて、うん、そうあのね「ガンスっていうのがあったんですよ、うん、おあったあったなんんか、<笑>エビちゃんが俺たちの やつを全部して、例えば俺とかだったら「乗ってけ正解はじれてん」ってあったじゃんその時に俺こういうふうにやって「ん」ってやるんだけどこれをエビちゃんがね全員のパターンをやったりとかするのがすっごいね人気だったんですよ当時、うん、でそれをやると、うん、もう今までのトークがなかったかのように全て持ってかれて、うん、最終的にエビちゃんの独壇場で終わったみたいな感じなんだよ でもそこまで考えて遠くしてくれてたんだね。<笑><笑>いやだから要は<笑>危機感を俺たちから。あそうなんだ。俺は出た時に、うん、出たら。 まあ、その話す内容とか打ち合わせしてるじゃんだ、うん、その打ち合わせしてる内容だけ把握してあとは自分が思ったときにしゃべろうと思ってたんだけどいやだからそうよだからでしかもこれだけじゃなくってえびちゃんは G3 プリンセスの方にも食い込んでったりとかして、うん、<笑>なんか他の誰か一人をあの、つまはじきにして自分がその中の一人になるわけよ だからその時ちょうど大井川さんとかイベント別で出ないときとかにあー2人しかいないっていうことはここに入ればまたここで3人で何かがあればできるなそうそうそうそうそうああ汚たないいやいやそんなことで T3 プリンセスですとか言って入ってくるじゃん、うん、あのすごかったねでもねあれはね兄がね協力してくれたりあそうなん、うん、兄が話してるじゃん、うんうん、で、あのよく一緒にいたからう ん, うん、うん だからその時に兄がお「これ表でやるのよ」って言って「あ, あいいですいいです」って言ってたらトークの時にはそういえば、うん、あの一人なのになんかしてる家でやってるっぽいよって兄のあってっことでじゃあやろうってなって、ね、えーそうだったんだうんいやなるほどねそうだからある意味人を巻き込んでってるね巻き込んでってるよだからみんなだから人生のものだ でも人が い, い、まあ、人がいいし印象が い, いいし人がいいしだからもうそれはもう僕の責任じゃないです<笑>じゃあ俺とエビちゃんの、うん、まあ要はお互い の, その印象に残ってるシーンとか言ってこいよなかった、うん、これ作りながら忘れてた声出すのいやヤスの印象に残ってるシーン何、うん、だろうないっぱいありすぎてる言えないな言えないうん俺とエビちゃんのさ例えばさ<笑>絡みとかもじゃあエビちゃんこれ組み立てられる これこれこ れ, これ覚えてるこれおもちゃ自体そうだね触ることなかなかなかったから、ね、これねこれでも一番メンバーの中でも、ね、触ってたのってヤシ、うん、じゃないいやもう俺俺俺だと思うこ れ, これ、ね、ちょっとこれを、うん、せっかくだから持ってきたからヤ、うん、ビちゃんま 僕僕ののね考えで組み立てられるいやいやいやちゃんと一通りしかないからあ一通りしかない一通りしかないからあい俺エンジンを組み立てるから、うん、エビちゃんは頑張るちょっとエビちゃん見せてあげてよ、うん、ガンパード、うん、相棒の ね, うねガンパード、うん、ガンガンガンだっけ、うん、ガンガンガンだよねでも声があの最初登場した時に低い声だったから、うん、一緒になるって言ってそこであの、高くしたんだよね変身をあそうなのへえー、そういうのがあったの エビちゃんでもこれ食いだったことあるこれないなあちょうどその当時に追い込み1個が見てたからやっぱり送ってあげてたりしてたんだよね、うん、そっかじゃ自分ではほぼないんすねそし、うん、もうこれ一瞬よ組見たじゃんめっちゃ早いよこれねえ、めっちゃ早いあの<笑>これでやっ て, てくれるん<笑>ューう 何？なんとかキューブってあるじゃ色揃えるやつああ、ルーディッキューブうんルーディッキューブっもう一応早いできたこれレンジが<笑>めっちゃ早い<笑>もう俺ももう家に飾ってるからそんな澄んだ目で見ないで待<笑>ってって<笑><笑>やばいやばいこれレンジが<笑>めっちゃ早い<笑>そんな澄んだ目で見ないで<笑>じゃあヒントちょうだい、えーよ どっちがどっちが、ど、どっちだった っ, っけ、こうだったっけ、だって右手打ってなかったかんぱを。うーん、右手で打った記憶もあるんだけどな。うん、すごい早い。そう。これ。ぜ、全部ヤツがやってくれたから、俺足しか広げて。な<笑>い<笑>はい、こう、こう、こう、こう、こう。こう 完, 成で頭頭頭完成したね。そうこれでこ、そう。こ, こ, れ, 頭のこれだけ、これだけでいいんだっけ。そう。これでいいんだっけ、はい。ね、うん。 <笑><笑><笑>そうできましたできました<笑>はいエンジン王と頑張る王でもさこれがさあとさ2体いるわけじゃん、うん、めちゃくちゃ制空王と強烈王これ作るのすごいって時間かかるじゃんうんよく作る そ, そ, そんなことなんだけどね<笑>だって当時のさ 歳ぐららいいからうん、うん、あー確かあ確にねすごいよ、ねうん、だからそう総重量も3キロ超えるし全部合わせたら5 0ンチくらいからから、うん、でもね実は今年のドンブラザーズっていうの、ん、がドン鬼退治っていう一番初期のやつだけでもう3 5ンチくらいだからエンジン音並べてみたんだけどめっちゃでかいじゃあもっと大きくなるってことなだと思う最大級って言ってるからもしかしたら大きくなるって俺たちってめちゃめちゃでかかったっし。ゃ、うんあれをこすものを作るそう。 やばいよく、ねはい、てじゃあエビちゃんさ、はい、そののちそうじゃあさゴーンじゃん時のちょっと話をさまあ戻してくれ る, <笑> そ, う戻くれる<笑>そうだよねその話をするっていうので話をしたらあ、忘れてた作り始めてそうそうそうそうそうそうそうじゃないんだよ<笑><笑>だから俺とエビちゃんのさ、うん、例えば絡みとかでさ、うん、なんか印象に残っている瞬間ある俺はもう本当に一番最初のエビちゃんが、うん あの入ってきたやっぱあの時っていうのは最初敵だったしあのー、トンネルの中懐かしいだって兄が出てきた時も危機じゃん<笑>そり<れ>ゃ<笑>言ってたそうエビちゃんが偵察に行ったんだでそれでも「こんにちはこんにちは釣行ってカメラマンキックオッパーのさ、うん、ちょっとクールな感じさ。さちょっとさなんか遺体の知らない感じがそうあったから怖いみたいになあったからさ、うん、うううバンバンバンバン 来るからもうそのな ま, まガーンってくんだよって言う時やったら、<笑>ボーンって来た、<笑>嘘だろうと思ながだろうと思てマジで、マジでびっくりした。って、どっ向こうのまま、盗まれて、<笑>漏れれってて言われてた<笑><や>俺さ、そればれたらさ、降板になると思ってさ、だからもうそれも危機よ、ばれないように、だから真話しか知らないのこの話へー。ということで、お送りしたのは、マッハ全開ゴールド ハ、ま、くぜまたなーチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。